インンクチャンネル皆様お待たせしましたそれでは2019年度 JRA 賞の発表です最優秀2歳ボバコントレイル父ディープインパクト母ロードクロサイト主な勝ス、ホープフルステークス 最優秀2歳牝馬レシステンシア父・ダイワメジャー母・マラコスタムブラダ主な勝倉阪神・ンンジュベナイル・フィリーズ最優秀3歳母馬サートル・ナーリア父・ロード・カナロア母・シーザリオ主な勝倉・皐月賞 最優秀3歳牝馬グラン・アレグリア父ディープインパクト母タピッツ・フライ主な勝倉桜花賞最優秀4歳以上ボバウィンブライト父ステイ・ゴールド母サマーエタニティ クイーンエリザベス2世カップ香港カップ最優秀4歳以上牝馬リス・グラシュー父・ハーツクライ母・リリサイド主な勝ちラ宝塚記念有馬記念コック 短距離バインディーチャンプ父ステイゴールド母ビルパワー主な勝倉安田記念マイルチャンピオンシップ最優秀ダートホースクリソベリル父ゴールドアリュール母クリソプレーズ主な勝倉 チャンピオンズカップジャパンダートダービー最優秀障害馬新軍マイケル父新軍オペラ母ジェボーナ主な勝倉中山大障害そして年度代表馬の発表です2019年の年度代表馬は リスグラッシュおめでとうございます2019年は宝塚記念有馬記念を圧勝同一年の両グランプリ制覇は史上10投目牝馬としては史上初の快挙を達成しましたまたオーストラリアの伝統 g 1コックスプレートにも優勝有馬記念ではアーモンドアイとの直接対決も注目を集めましたねお母さんになっても さらなる活躍を期待しましょうそれではごきげんようチャンネル登録よろしくね